下から国風展が始まるとということでのグリーンクラブで立春盆栽大市っていうのをやってるそうで今日はちょっと手伝ってもらって盆栽プラスさんと一緒に来ましたのでこうなんか業者さんがたくさんいるのでちょっとビビっておりますが、えっと、<笑>ちょっと行っていろいろ宣伝して明日以降来てみんなが楽しめるように見ていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますお願いします。 この、船舶。えー、えー、これ、値上がり。値上がりです。えー、かなり、盆栽に詳しいんです。長いんですか、盆栽。いや、大したことないですよ、二<笑>年ぐらい。こうやって、ってインサンに出してます。これこ、コメントもこうやって。あ、本当だ、あ、すごいですね。出してましいや、でも、実物はやっぱ大きさが。あるから、はい、大きさはね、やっぱり大きいですから。そうですよね。はい、こ, これが昔の写真で。はい。 これでぐるりからね、こうやってやってるんですけど、これ、うん、なんか賞を取ったやつとか、この中にあったりとかするんです。かまだね、あの、ほとんど二百票で。ああ、同じですか。これが国王に出とるぐらいですよ。ええ、他はどこにもだ。だ 出してるはい、なるほどチャンスですお客様に買われてねお客様が出して頂ければね、はい、なるほどそれでいいんですよ僕らはもう裏方ですからはいはい<笑>はいはいはいはいはいすいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはまはいはいはいはいはいいはいはいはいはいいはいまいははいはいはいはいははい 対策をしたりとか、陣を向いたりとかして作っていくような素材、そういったのもたくさんこう取り揃えております。お手軽なものはこの辺の、はい、そうですね。このエリアにずっとたくさん置いてございますので、まあ、こういう赤松とか赤松、はい、かっこいい。はい、の幹の古さが風穴に耐えて幹がこう。すごい曲がってるんですで。こう押しつぶされながらも力強く枝が伸びてるっていう情景の盆栽を調現しています。 ちなみにあのフラスさんとお知り合いだったみたいなんですけど、はい、どういったあれだったんですか？あの画 風, <笑>画風展で、画風店でお会いしまして、はいはい、その時にちょっといい、ねはい、僕は記事なんか見させてもらって、はい、あのファンですっていうようなあ、あなるほど、<笑><笑>はい、それが始まりでして、すみません、僕がちょっと勉強不足で、すみません。金<笑>太<笑>盆栽さんとか盆栽世界さんとか、あなるほど、池貫さつきさんとかね、えー、盆栽の専門誌でよく開拓っていう鉢の形を 作り替える作業の生地で僕出させていただいてるれい木もあったんで。 鍛えただけで、生き続けるっていう。非常に激しいっいうか、厳しい情景の盆栽ですね。山、はい。山、山鳥ですねです。はい。じゃ、このシャリも自然なってことですか、はい。ことの全部自然ですね。こういう全部木目が出てるのが、はすごい綺麗。そのまあ、当時のまま昨。昨日、昨日ですね。昨日の放送ですか。昨日の放送ですね。昨日の十二時五十五分頃。<笑>はい。 じゃあおめでとうございますありがとうございます。えー、で彼女は彼女で「あの日中文化交流時の和歌」っていう雑誌の編集長やってまして僕もまあ一応盆栽美術館の館長ということで盆栽美術館の館長はいあの江戸川にある深海盆栽美術館っていうのがあってそこであはい先生があの小林君に寄って行ってあっそうなんですか 教えててもらってます<笑>で最近、あのーまあ、2年ぐらい前にこの本出しましてこれがあの盆栽の入門書なんですね今までの小林先生の作品あの著作っていうのはどうしてもこう上級者向けのものが多かったんですけど、はい、要はで も, もっとこう普及させる必要があるなと思ってまずその盆栽を作る心構え魂とはっていうので 木の形を鉢の上に表現していくっていうところです。なるほど。えー、これアマゾンとかで買える。んですかこれはい、アマゾンでも買えますし、盆栽美術館にいらしていただけると、はいはい、でも小林くんにおがいればもう本日のサインもいただけますで。なるほど。はい。はい。YouTube もやられてますよね。はい、やってるんですけど全然集まん。は盆栽木さんほどじゃない。じゃあ今度一緒に。はい。出していただくとい、はい。もう YouTube 界の巨匠に僕は教えをこう<笑>あのぜひ行いたい。また行かせていただきます。そうですね。 一押しの一<笑>押し、<笑>僕一押しですね。なんか一押しされてる。一、は、応、い、ど, どういうものないですか一応し<笑>。秋<内押し笑><笑>山園さんで修行をされてるんですよね。そうですね。はい、そうですよね。はい、元々出身 は, 出身はあの香川県の高松市って。あはあ、い。黒松とか御用松で生産、はいはい、で生産に多、はいと有名な所です。へそっから今山梨県の秋山園で。<笑> 修行させていただいてます。おいおい？くつなんですか？今僕二十七です。ああ、はい、じゃあ今後は今後は今修行五年目 で,、はい、で、来年の春にあの六年で六年終わったら、まあ、高松の方に、まあ父親がその盆栽園やってまして、そ で, でそれをまああとこうついでいくっていう。へえ、はい。じゃあ未来の。<笑><笑>いやいやそんな全然、ね、はい。ちなみにおうちの盆栽園のお名前ははいはい、山地山椒園で山の松の園です。 ええ、ええ、ちょっと長い付き合いを。そうですね。僕はもう若手を応援することに。<笑>とうい若手とは言っていいのかわかんないですけど。はい、頑張りたいので、ね。そう少ないですね。いつもよりね。えー、少ない。はい。多いのかなと思うです、ね。は<笑>い。寝巻きの量がね、いつもの三分の一ぐらいしかないです、ね。あ、そうなんですか。うん、やっぱコロナだしね。人、えー、が来ない。ええー、盆栽女の大賀さんあ、はい。お久しぶりです。どうも。お久しぶりです。<笑>ですはい。 仙台は来なかったんです、ね。仙台はちょっと呼ばれなかったので。でばれな な, 残念ながら、かんた君と二人で、はい。行きました。お疲れ様です。へ、はい、今回のおすすめを教えてください。おすすめはやっぱり、これから花咲くのはね、ボケとかですけど。ボケ。柿が安いですね。向こう側にはね。ね行きましょう。 よく花目ついてますね、牢屋浮きですね。お次がね、2、えーね、本ほど混じってるんですけど、はいはい、ちょっとわからないんですけど、うん、そうなんですよ、混じってて、うん、<笑>なるほど咲かないとわかんないですね。基本はメスメス、基本はメスです。お次は2本だけで、すね、えーうん、咲けばあのメス次はのヘタがついてるんで、ね、はいはいはい、わ、うん、かるんで、なるほど。れどこれは安いです。 です、ね、2000円です は, い、うはもういつも通りのこのこ、うん、調味に、うん、自分でポットに買っていただいて。 このポットで買っておそげ鉢がね鉢もはいありますね。ちっちゃいねいっぱいあるね。いろいろありますね。五百円の均一のものから結構買ってて二円三、うん、個で二千円、うん。手の手乗り。うん、これは一層さっていって全部。っていの手作り手作り手作り陶でねうまい手作りってね一箱八百円ですよ。はいはい、手作りでそうです。すさっきまであの原田水さんって原さんの鉢があったんですけど、はいはい、それあの中国のバイヤーさんが全部あって。 <笑>売りちゃいました。たはいえー、でこれあと自分の箸です。え？あ？はい、え？なんですか？作ってるす、はい、作ってますね。はい。ちょっとせつ宣伝し。あ<笑>宣伝そうですね。長石さんっていうところのね茨城県の有機なんですけど、はいはい、そこで作らせてもらって。えーま、そこまで行って作ってるん、はい、そ, うそうです。だいたい週に一回ぐらい。へ、えー。 すごいうん、でこれういうね作るのは難しいですはね。 ってやつ い, やまあ、いろいろコルも仕入れたりはさせてもらうし仕入れてまたね何年かかけてこう手入れしていくんですけど、まあ、これなんかずっと昔から私お客さんとずっと作ってきたやつで本当にいい動きしてますけどね画風店も行ってお見かけしたんですけど、はい、ねなんかそうちょっと声かけれなかったんですで 見たんですけど、<笑>ビビってうかけ<笑>全然別にそんなつもりはないんですけど、ね、そ, 有名人だ そ, そんなことはないんですよ何も何もただのその辺の人です<笑>、うん、<笑>ねこんな非売なんかすごい綺麗ですよね今地域はねこれこそこんなのなんかもう本当に心拍のシャリみたいなね、うん、い, い, い, いやー綺麗ですね、はい、これだけのために1年間管理培養<笑>しっかりしてこの本当す だって数週間ですよ海なんかなはかないですから最低そのほんと数週間のためだけに1年管理培養してもう散っていく姿なんかはかないもんですがでもでも満開の時は最高に綺麗ですよねこのね何て言うか桜梅こういう儚かなきこの花の散る姿とかそういうところまで楽しめ、うん、もう夏の間管理してる時はね葉桜なんてもう なんだかわかんない、ただのただのその辺の木と似たようなもんなんですけどやっぱ落ちたこの花の時期っていうのは最高ですよね今回国風には出されてるんですか私のお客さんの扱いはみんな後期でしょあ後 期, 期後あ、なるほどそちらもチェックです ね, <笑>チですね<笑> YouTube 出るのは大丈夫ですか大丈夫よ、どんどん出して<笑>高松出身なんです、はいはい、高松は特にこの黒松がね そうですね、あ有名な生産、えーまあ、黒松に適した生産地なんで、はい、もう 90% ぐらい黒松です商品盆栽松原さん、えー、初代国府店の会長が松原さんなんで、はい、その方の影響で高松も商品盆栽が、えー、多いです、はい、これすごいです3つあるんですけどす全部すごいんですよ、まあ、お客様がまあ所有されたものではい もうだいぶ年齢が来たのであのまあ売ってくれということで預かってきた木になる。あ、そうなんですか。あの手入れは私が全部して、えー、まあ古い山鳥の木になる。はい、まあ。貴重な材料になります。なるほど。樹齢だったら200年とかね。すごいですよね。そういう樹齢になるん分、それは赤松。赤松。そすごい。これだから売り物ってことですもんね。はい。 国, 国風店に出てるそる。はいはい。うん 日本に残したい貴重なひな、日本のお客様が買ってくれたらいいんですけど、今、とんど中国なんで<笑>、そうですね、悲しいかな、そうですね、ちっちゃいものがね、まあ、大きいものだったらね、家に置いとくスペースがいるんで、賀風店の、あそうあの、京都のほら、賀、はい、風店の今実行委員長、実行委員長。 やらさやらさせてもらってます。はい、あと YouTube。あ、YouTube ね。お名前、チャンネル名をお願いします。高治平松高松盆栽チャンネル。はい。登録お願いします。ぜひ皆さん登録を。<笑>登録お願いします。概要欄に貼っておきます。あ、はい、ありがとう。じゃあそっちは<笑>、えー。まあこういうビフォーアフターをね。ああ、えー。私もう YouTube で流すだけ面白いことは言えませんが。<笑><笑>いや面白いから。<笑>これも面白いですね。なんかどうなってる。 あ, うん、つあ、石付けかと思ったら違うんですよ石付じゃないよ根っこが張ったやつでへ、ね、まあ盆栽一本一本ほら形が違うけどね一応<笑> 3階が商品盆栽組合組合が貸し切ってるの貸切ってる場所だ、はい、ということで、はい、秋元園芸さん、はい、お世話になってます<笑>あっ今取ってんのんってって<笑>ちょっと商品 見せていただいてもはい。やっぱだからみんなしょ全部商品ですもんねここ。大体ほぼそうです。そうですよね。うん、商品が欲しい方はここ来るといいかもしれない。はいうん、あのこれ私が作ってますので。<笑>あ本当ですか。はい。シロさん私が作ってますので。やったんかな。へえ。若干綺麗だけ若干若干やってますよ。もうみんな綺麗。 見えわからないらですね。 例えばこれやったらここで繋いでるんです。はいはいはい。ね、ここにつあの繋いでるのが。じゃそういうところが腕の見せ所といかですう、ね、な、はい、腕の見せ所ってちょっとおげさやけどね。<笑><笑>これなんかだと箱花材の天板のところに乗っかってるんですよ。この上に黒松乗っかってるパターンのやつはすごく多いです、ね。かなりいい展示会でも使われてます。うん、へー。 古い食と並んで、一緒に飾られてます。値段。値段も見せゃです。か値段は。書いてない。大体これで1万円ぐらいもらってます、えー。足をちょっとつけるだけで、あの、手間が全然変わるんです。なるほど。じゃあ、こっちの方が。結構安く。安くできます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いしょ、よいしょ。 亡くなったいわゆる仏像作家って言うんですけど、こ、え、の、え、鉢もあるしなるほど、半々ぐらいですね。半半ぐらい。でちなみになんかじゃ古いやつとか見せていただく。まあ、古いやつのとか は, はいっぱい。付きのはユウセンさんとか、えー、ジェシンさん、ジェシンさん、ジェシン、岡谷ジェシンさん。えー、あ好きなんですか。で<笑>すね。まだまだいっぱいありますよ。 あの平安東福寺だとか大体これで何年前くらいに作られたのうん60年ぐらい前じゃないですかね盆災鉢ではねあもう有名な平安東福寺、うんで 僕, はい、僕, 僕でも知ってる、はい、<笑>これも同じですねお値段書いてありますね、はいはい<笑> うん、おすすすすすめのの方とと、かかいいいいい。らっっししゃまだ渡辺一光さん渡辺一光さん、んん床作のの作家家ででで、ね、でね。ね。ね。絵う、山、新ごく現代小展去年金賞を取た人付けなるほど。えー 鉢がやっぱお好きだと思うんですけど、はい、売りたくなすとかいう気持ちにならないですか<笑>なりますよね商売やってますからねそうですよね<笑>やっぱり好きだとね、うん、そうなっちゃ う,、うん、そ, う, ちゃうそうです、ねはいはい、こういうのなんかね珍しい宮崎一石って言って、はい、宮崎一石のボディに今現役でもう結構高年齢ですけどあの 月, 月, 月光さんっていう人が絵を描いて、はいはい、今ね一番ね すごいのはこの人です。これい。細にい。こに九谷武山って言って、現役の人ですけど、赤の極みっていう、この本を今出してる人ですね。へえ。福島武山。九にですよね。九谷武山って。高島茂雄と松井秀喜が、国民栄誉賞を取った時に、はい、内閣総理大臣賞であの、お皿を送ってるんですよ。うん、その時、書いた人ですね。有名な人です。 国もも認める、うん、めるちちゃくちゃゃく細かいい、うん、今、日本一です、えーはい、これは、はじゃあ皆さん、動画を見て手に入れる金額高セレブの方愛知県の常滑八の産地を、ねね、作ってるところでメーカーから直接のなるほど。でしをしたいに。はい あの販売をしています。ここ呪文関と申します。ありがとい、はい、お願いします。この辺はもう熟練した、うん、作, 作者で、まあ、霊芳さん、はい、という方のえっ、ー、とまあ、泥鉢と、はい、でこれは同じ方なんですけど、釉、はい、薬の今えっ、ー、と中国で大人気のオリ ベ,、えーオリベはい。小さいのもやってるんですけども、はい、こういったものも そこみの A 名, A 名、ね、はい楊山という、はい、A 名はい、はい、形もちょっとそれぞれ違ったものでまあこのこの辺も使い勝手のいい値段的にも、うん、そうですね手の届く<笑>また こ, ここからちょっとあのお値引きをさせていただきますというあの案内は大丈夫です、ねね、YouTube を見たって、ね、はいはいお値引きをはい<笑>で ね、この辺も、ちょっと人気な紅葉さん。紅葉さん。はい。ちょっと、これ、この辺はね、常滑、ね、ではないんですけども、絵、はい、の鉢で、この辺は、あの、台湾の。作家さん、えー。なんか、面白いですよね。うん。独特な。というか。な ん, だなんか鳥。<笑>山水画みたいな。そうですよね。え、ね、え。この辺もちょっと、なんかね、変わった。 怖いといいううううののののかかここここれあたことあるこれだ誰ですかあこれですか、はい、これはでででですすすす昭和もも同じななんんんけけどどまたたた日本方だだっっっっりり柄てそうそう そ, う そ, うそうですよねちろんなねあのこれはまた。 四国の作家さん、京極志保さんっ言われる方の、まあ、これはちょっと大きめの特殊別な作品ですね、はい司法ううです。だから、まあ、そうです。ですね、こ, この辺も人気のところも常滑なんですけども、美、ね、芸。はい、いろんな形で、まあ、綺麗に仕上げてあるもんですから。これも海外でも、うん、ヨーロッパも。 皆さん大好きいますあ地味ですけども。 針金切りが切り、うん。新しいですか。ふっとニッケル加工をした。あニッケル加工。錆、はい、とヤニ強いを。を作りました。新商品です。はい、本当にものづくりが今大変なんですよ。大変なんですはい、なかなか注文出しても。材料からが入ってこないとい。なるほど。あと値段ももう毎い、しょっちゅう上がってください。この辺が。<笑> うちのオリジナルですね。まあ、ジャッキなんか特にそうですけど、あうち の, あの縮めるだけじゃなくて、これ伸ばす。広げる機能がついてるっていうのはオリジナルで、今日本でこうジャッキ作ってるのうちしか販売してないかもしれない、ね。あ、そうですか、うん。これなんかもね、これ。これ見たことない。ですね、うん。これ両方動くんですよね。こちらも動くし、こちらも動くし。普通のジャッキはこう押すだけなんです。押すだけですもん、ね。押すだけなんですね、えーそうか。ただし押しても広げるこ にはこちらに爪をつけると広げることができるこことここで締め締めますよねはい、はい、こことここで広げることができるんですあ、なるほど、うん、こことうこれが私が考案したへ、えーあのまあそんなに宣伝はしませんけども<笑>これはうちしかないんですなるほどとこれもやっぱりお客さんのアイデアでで動きますから稼働しますからねがこういう形こういう締め方もできる あれですか？ウェブで販売してもらうと大丈夫な、ね、い？もうでももう販売してますけど、<笑>あまりやっぱりここまでこうね使われるお客さん少ないですね。間に合うんですね。いやいずれいずれいや僕もちょっと欲しいなって今思ったんで。でね、商品ボンはねこういうのですごくいいと思います。そうですよね。えー、指でやると一気に力が加わってボキっていくでしょう。はいはい。少しずつ動く。なるほど。手入もいいですよね。これあ。3D です。<笑>ああ。 ケーがあの自由につけれるんだ。うん、角度を見るときにいちいちこのはいはいはい。や, やりますよね。さっきののをあの大きさ変えたりなんかする。はいはい、あってもこれは動かすことによって、はいはい、自由に変えー。いやー。前からこういうのあったんで す, よ、ね、いいですね。簡単なやつは。はいはい。こういうのあったんですけど。えー、でこれ高さも七十センチまで上がりますので。そういう回転だ。あとこのペンリールね。 何ですかこれは針金をか収納しておくこれもですね銅線の場合はこちら側にリールを取り付けて、はい、ハンドルにしてでこうやって巻くわけです糸巻きみたいなあーなるほど、はい、アルミ線ぐらいのサイズに巻いたものはここが外れるようになってるのでスポット、はいここに入れられる入れて止められる ちなみにお値段どのぐらいなんですか。これ今定価二万0 0円の消費税ですけど、次作るロットからまた1割以上上がってしまいます。ああ、じゃあ今買っといた方がいいですね。うううすもう残り少ないですけど、この値段で。えー、針金通し。はい、あのう、植え込みした後、ちょっと木が揺れるろなら、もう一回針金通したいなっていう時、針金。土の中から言うと、入らないでしょはいはい。そういう時は、まあ、これ針金。これを突き刺します。はい、先端まで。これ硬いから、つい通せますよね。 引っ付いたらこれを外して全体のところ抜くわけですね。なるほど。土の中に針金を抜くわけです。でえー、もう一回縛り直すということがです。ハチの下から入れる。そうですね。なるほど。花かはい。機販売お願いしてもいいですか。はい。実現。は、う、い、ん。どうぞやってみてください。<笑>ちょっとやってもらっていいですか。これはね、実現。あでも綺麗になっ光沢が全然違うでしょ。 うん、まあ味覚だけでも相当ね違うんですよ、ね、軽いです<笑>軽くなってる、えー、やっぱり今までのキラージ知ってる人じゃないと打ち合いは分からないですねスーッと入りますねこれもこれを売ってるっことですねあこれ売ってるんです、はい、でこちらダイヤが付いてますから本格的に投稿へーこの辺がやっぱり人関係の商品がよく売れてますよね こ, んなこれは昔はこういう大きいのしかなかくてこういう小 さ, いの小さめなものはですねあこれ結構ね、うん、欲しがってる人多もこれはもともとこういうのってあの一般ユーザーが作れる刃物ですから、はい、我々は商品化したんですけども ね, ねこれねこれ細かいところ ね, う ね, うね、うん、あのロングセーラーですしね、まあ、これは形はもう四取鳥ですから、うん、もう。 歯の歯石を取るぐらいですから、木なんかですね、でもっとな、ね、細いんですよ、僕の持ってるの。ああ、なるほど。だから、結構動いちゃう。うん、だから、これは盆栽用じゃないんですよ、本来は。なるほど。<笑>私はこれ、あの盆栽用として、出したら、えー、皆さんから。本当に評判でないと思います。盆栽用でこれ作ると、もっと偉かった。そうですね。結構、なんか、この限定商品で、安いのあるから。うん、一式揃えるのもいいかもしれないですね。ねこれは、あの、定番じゃなくて、お名前を入れなくて。はい。 パッケージに入れないいととととかかちょっっがが出たやつ全く8日から、はいえー、と16日まで。 やってるんで、あの十六日は最終日なんで、えっ、ー、と普通は五時で終わるんですけど、夕方の五時までやってるんですけど、えっ、ー、と最終日だけ四時で終わりです。はい、ということです、はい。はい。ありがとうございました。多分ね、全体の一割ぐらいしか紹介できてないあ、そうなんですか、はい。あ、そうなんですね。いろいろ見ていただければ、はい、いろいろ。二階も三階もあるんでお店、はいはい、いではい。ぜひお越しください。ありがとうございますした。<笑><笑> 本当に温泉近い。はい。お寺近いうちまで本当にな。えー、え。え愛媛愛媛ですね。これ多分。じゃだったら、うん、石鎚、この愛媛から持ってきてるそういうことなんですか。こんな商品<笑><笑>地元でしょ。う。山は隣同士あそうなんですか。そえー、じゃあ地元の御用マ こんなに多少良かったですね。いい。い, い, <笑>いや。ちょっと今これ欲しいな っ, つって見てて、はい、でちょっとお話聞いてるんですけど、これ多分動画出したら結構来ると思います。本当にいい。はい、<笑>始めたばっかりいいで、ね、やるのに。ちょ僕この二つちょっと欲しいなと思って。ね、サービス品、ね。ス品だそうですので。いいね <笑>いいすいませんお願いしますということでこは購入させていただきましたこれらは肥料やっと伸びてるやつああなるほどでこっちは5月に抜いてるこれは抜いてないけどこれはうのいいやつあもともと性がいいもともとうのいいやつでも、えー、これらでも肥料をやったら伸びるご用は ほとんども年間投資肥料をやらない、えーとね、葉っぱが伸びて固まってからかに肥料を、うん、あそうなんですね、うん、あこうちょっと今見てきた中で僕おすすめゾーンだな、ね、<笑>個人的な<笑>